ヤマヤマヤマ TV ヤマケですいやちょっと最近なんですけどお腹が出てきましておっさんになってくるにつれてね腹出てきたちょっと見てこれこんな感じなんですよ腹 昔腹筋で も, もう線すらないからね腹筋の線がなくなっちゃったちょっとこれはどうにかねしないとと思いましてはいというわけで今回はですねあの、昔の腹筋を取り戻すために腹筋バキバキ読みとやっていきたいうといであの YouTube で色々調べたんですけど これね、一番効きそうな感じがしてガクトさんがやってる腹筋をやっていけるんですやり方なんですけどこうやって寝て肩をちょっと浮かせるらしいんです肩を浮かせつつこの膝をねこの胸に当てるらしいこうやってこうやって。こうやって とりあえずこれを1分間やっていきたいと思いますさあ行くぞスタート <ス>ダーメ昼飯が出る。 やーばこれね、真夏にやったらね吐くねいや、一分間でもね相当きついっす、これおお、めっちゃ固くなってる ここめっちゃ硬くなってるこれ多分1ヶ月やっぱり本当に本気でやったら割れるね腹筋で1日さっき1分間やっただけでも結構きてますもん腹筋にこれ続けてみようちょっと多分